動画のご視聴ありがとうございます。旅する君の男子、バオシンです。この動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。久しぶりにトークだけの動画を配信するので、もしかしたら否定的な意見をお持ちになるかもしれないんですけれども、今後旅行される時に役立つ情報もあると思っておりますから、ぜひ最後までお付き合いください。で、ここはどこなのっていうことなんですけれども、ざっくり言ってここは僕の作業部屋になります。後ろにあるこの PC で旅行映像作品を制作しているわけです。では、本題に入る前に、 まずは前回の僕愛図編を最後までご覧いただいた皆様に感謝の言葉をお伝えさせていただきたいなと思います本当にありがとうございました至らないところもまだまだあるとは思うんですけれども今後も変わらず精力的に活動を続けていきますので引き続き応援のほどよろしくお願いしますというわけで次回の旅行シリーズですね楽しみにしていらっしゃる方配信が始まってからでいいやという方もいらっしゃると思うんですけれども旅行シリーズのタイトルそして大まかな内容を今回はお話 したいと思っています次回の旅行シリーズなんですがもうタイトルはほぼ確定しています題して鳥取 里, 里帰り編と呼んでおります主なラインナップこちらに出しておりますがまず1つ目日本国内最後の寝台特急サンライズ出雲で里帰り2つ目えー、本当に勘違いしてすみませんでした本当の元祖牛骨ラーメンのお店に行ってきた3つ目新宿遊覧船白鳥号で新宿を悠々クルージング4つ目後半の城下町松江 のんびり散策最後5つ目ででですね特急スーパーパ京京都プチ観光新幹線で東京へこのようなラインナップで皆様にまた楽しんでいただければなと思っています。では、一つ目の旅からざっくりとお話しできる範囲内で概要をお伝えしたいと思います。一つ目の旅、国内最後の寝台特急サンライズ出雲で里帰りなんですが、まずこちらにですね、図を出しています。これが今回の旅行で使う鉄道路線のルートの概略なんです。 なんですけども東京姫路間の往復普通乗車賃が往復割引適用されまして1万8000円サンライズ出雲の B ソロ寝台券及び特急券が合計で1万2100円姫路から岡山を経由して行きのゴール米子駅片道の普通乗車券が4510円合算しますと片道運賃だけで、まあ、往復分も入りますけれども3万4610円となります必要経費のお話 話としてはこんな感じになるんですけれども気になる方もいらっしゃると思うんです jr の特急券ってどのぐらい前から購入できるのって気になる方もいらっしゃると思うんですよ僕もかなり気になって緑の窓口に何回か足を運んで調べてみたところ乗車する予定日から遡って1ヶ月前の午前11時から購入ができるそうですこれぜひ覚えておいていただけると非常に便利なんじゃないかなと思いますので合わせてお伝えさせていただきますで話を戻します前にですね家族で 鳥取旅行編というシリーズ全部で6本の動画を出させていただいたんですけれどもその時は全て青春18切符で東京と鳥取の間を往復したんですね今回なぜサンライズ出雲を選んだのかというところなんですけれどもなんといっても視聴者様の間で非常にニーズのあるテーマだと思ったんですそうですねまあ振り返ってみると僕の今まで配信してきた旅行作品というのはどちらかというとニッチな企画あまり需要があるとは思ません 思えないような旅行映像作品が多かったように反省も込めて思っています。せっかくなので、ここにさっきのルートマップの入れ替わりでサンライズイ雲モの寝台券と、それから特急ヤクモに乗りますので、ヤクモの特急券ここに出してるんですけれども、たくさんの方がサンライズイ雲モを取り上げていらっしゃいます。そんな中で、こんな競合が多い中で、どこまで差別化をして、僕内のアプローチでこの旅行を皆さんに楽しんでいただけるように完成度を高めていけるのか、 とにもこれは僕個人の印象ですけれども、本当にニーズのある話題だと思ってますから、迷いなく挑戦するべきだなと思いました。本当に楽しみにしていただければ嬉しいですし、もしね、こう、アドバイスいただけるようでしたら、遠慮なくコメント欄の方にいただければなと思います。さて、そろそろ二つ目の旅についてお話ししていこうかなと思います。このチャンネルではですね、以前に2回ほど、鳥取のご当地ラーメン、牛骨ラーメンを紹介するグルメ旅を配信してきました。その中で、ちょうど、上徳赤崎店、 ご紹介させていただいたんですけれど。 実は、地元、鳥取の方から、いやいやいやいや、上徳赤崎店さんが元祖牛骨ラーメンのお店だって紹介しているくでそれちょっと違いますからねっていう、そういったアドバイスしていただいたことがあったんです、コメントで。その方曰く、本質的な意味での元祖は、米子市にある、ますみさんという牛骨ラーメンのお店、ここが本当の意味での元祖に当たるので、ぜひ食べ比べをしてみてください。そういうふうに言ってくださったんです。いやー、僕も説明が十分じゃなかったなと。 完成しているところであるんですけれどもせっかく視聴者様からこうしてご助言をいただいて食べ比べもしてみてくださいとおっしゃっていただいたのですから改めてこの機会に取り上げてみようじゃないかと思ったわけなんですまあ、どんな内容になるかは行ってみてからでないと分かりません大雑把なアウトラインは作りますけれども旅行というのは筋書き通りには行かないものですから皆さんもご経験はあるかもしれませんけれども僕の旅行も筋書き通りに行ったことなんかほぼないですなので何が起こる か分からないという部分も楽しみの一つに加えながらいい旅行映像作品になるように頑張っていきたいなと思っていますでは3つ目の旅そちらのお話をしていきたいなと思いますが新宿遊覧船白鳥号で悠々クルージングとまあ題しているわけなんですけれども松井市といえば新宿を切り離すわけにはいかないと思った このチャンネルでも、以前、栃木市の遊覧船ですとか、荒川ライン下り、そして、中禅寺湖のクルージンを取り上げてきたわけなんですけれども、まあ、ちょうどね、梅雨明けの宣言も出されまして、だいぶ蒸し暑くなってきました。やっぱりこれからの時期に涼しい気分を味わえるのは、水に関連したものじゃないかなって思ったんです。で、松江市を観光するにあたっては、バスの1日乗車券と、松江城、小泉役校記念館、武家屋敷、この3カ所の入場券を兼ねた、3巻共通券が、 とても便利だと聞いたのでまずは松江城に行ってこの三館共通券を購入してそれから新宿遊覧船の第二乗船上に移動しますちなみにネットで調べたところ三館共通券は税込みで1100円松江市交通局が発行している中流バスの路線名がレイクラインと言うんですけれどもそちらの一日乗車券は520円なんだそうですそして三館共通券には特典として特定の施設で受けられる割引が あるんで、す。で、その特典なんですが、新事故遊覧船も対象になってるんです。乗船量が1割引きになるということなんで、これは皆さんにぜひともお伝えしたいお得な情報だと思いましたし、なんとしても乗船して、夏の新事故をこの旅行映像作品を通して心ゆくまで楽しんでいただければなと思ってます。本当に頑張っていい映像を撮っていきたいなと思ってます。それとですね、ホームページの方に船の上で食事ができますよという記載はあったんですけれども、現在も蔓延中の新型 ウイルスの関係でそちらの提供は未だに再開の目では立っていないというお話でしたでは4つ目のテーマに入りたいと思います 松江市内を散策するということで、まあ、先に申し上げました三観共通券をフル活用していきたいなと考えています。そうしないともったいないですもんね。なので、順を追って松江城小泉役も記念館武家屋敷の順番に回って最後にジビール館に行ってみたいなと思ってます。特にジビール館にはどうにかして足を運んでみたいんですよ。もし時間の都合でどれかを切り捨てなきゃいけないとなったとしても、ジビール館には絶対行きたいです。何しろですね、この三観共通券、このジビール ルで間もお食事とかお土産を買う時に割引が付くということなんでぜひ足を運んでみたいなとは思ってます。 そんなわけでですね、堀川と新事故に抱かれた松石三席、先に申し上げました新事故遊覧船のクルージングと一緒にどうぞ配信されるのを楽しみにお待ちいただければなと思います。では最後のテーマです。次回の旅行シリーズの締めくくりに、まずは地図急行の特急列車スーパーハクトで京都に向かいます。ちなみになんですけども、倉吉から京都までの片道乗車賃なんですが、京都から姫路まではもうすでに往復分の18000に組み込まれています。 ので倉吉から僕の生まれず育った町なんですけども倉吉から姫路まで片道運賃が3300円ですスーパーハクトの特急券なんですけれどもこの後新幹線を利用しますので割引が発生して特急券の値段は税込みでジャスト2000円ですで京都に着きましたらまずバスの1日乗車券を購入して京都駅の南側に東寺という寺院があるんですけどそちらに足を運びたいなと考えていますちょっと話が前後しますがバスの1日乗車券お値 は調べたところ、700円で購入できるという風にありました。当時をゆっくり散策しましたら、1日乗車券を利用してバスに乗って、今度は祇園方面に向かいたいなと考えています。祇園方面と言いますと、八坂神社や清水駅もありますので、さて2つは回れないぞと思ったんです。今回はですね。ちょっと2つは回れないと考えました。やっぱり内容的な部分もありますから、僕の作り方としては1つのものにしっかり取り上げた方がいいというスタンスで。 まままでででででで映像制作取りり組んんきましたのでのの祇園からら八坂神社ははどうやら地図を見る限りでは近いんですよなので、祇園の街歩きを楽しみながら、八坂神社を散策したいなと思っています。八坂神社のね、山門って言ったらいいんですか収録を基調としていて、本当に綺麗ですもんね。あれを間近で見てみたいなっていう気持ちが強くあります。話が少し本題から逸れるんですが、京都って実を言うと日本国内でも遠くにコーヒー文化が発達しているということを聞いたことがあるんで、まあ、た コメント欄で優しく教えてくださいこの京都おしゃれなカフェがいっぱい はい、あります。僕も色々検索してみました。あれもいいな、これもいいなって検索する中で僕の中でピーンと来たのが京都駅からちょっと歩くんですけれども、ウォールデンウッズ京都というおしゃれなカフェ見つけたんです。ここのカフェでひと時過ごしまして、それから京都駅に戻って新幹線に乗って東京都内に帰るまでの一連の流れを一つの旅行作品としてお見せしたいなと思います。予定は変更になる可能性は十分考えられます。分割するかもしれませんし、例えば分かりませんが、ただ、大まかに5つの旅行 こう企画組みましたのでかなりざっくりとしたものですがこのような内容で旅をしたいなと思っていますそんなわけでしてぜひショート動画も含めまして配信が始まるのを心待ちにしていただければなと思いますショート動画の方はですね Twitter、Instagram のリールそれから YouTube のショートを中心に投稿していきたいなと考えていますので心待ちにしていただければ嬉しいですそんなわけでちょっとグダグダな部分もあったんですけれども今回の動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。